になったらよささアウトッセッハヨヨンヨンヨンボじゃん、ンんャんコン大棒でビーおへぼのけへぼのけおかわりくりええあの麻生さんというのはあの九州の麻生財閥もう大金持ちの家郎ですからお坊ちゃん町内は で, す、ね、で麻生財閥九州の大金持ちだけじゃないんですねあの吉田茂とも隕石関係あったりあの皇室とも隕石関係があったりしてもう日本一セレブな一族だったでそこの長男として生まれながら生まれついてアホだった<笑><笑>お前お前に会社持たせとくともうあそグループおかしくなっちゃうからお前会社持たせないお前は政治家でもやってない グループから、厄介払いされて政治家になったんです、えーまあ、金持ってますからね、子分がいっぱいできて、麻生派っていうのを作って、えーまあ、総理大臣やって評判悪かったんですけど、またあの、えー、どういうわけですかね、瑠偉は友よというか、バカとは、ホは気が合うというか、えー、安倍さんと仲良くて。 あの安倍政権になってから外務大臣やったり財務大臣やったりであの財務省ってねいろんなスキャンダルがあったじゃないですか。